色上質紙で作ったモミジの葉っぱで色紙を作りましょうダウンロードした画像を色上質紙にプリントし4つに折ります3つに切り分けてから線に沿って切りますプリントした方が内側になるように折りますこれに放射状に折り目をつけていきます 刃の先と折り目を結ぶように線を引きます。線が折り目のところで一箇所に集まるようにしましょう。下に柔らかいものを敷き、粘土べらなどを使って二箇所折り筋を入れます。真ん中は裏側から折り筋を入れます。折り筋をしっかり入れてから開きます。これでモミジの葉脈ができました。 色紙に筆ペンなどで枝を描きますまず斜め下に向かって一本枝分かれするようにもう一本描いたら同じように二三本付け足します枝先から葉っぱを張っていきます葉の根元だけ糊をつけ葉と葉が重なり合うように貼りましょう 手肉で刃を押して出来上がりです。ランチョンマットで作った色仕掛けに飾ってみました。刃の枚数が決まっているときは、枝を描いたらまず葉っぱを置いてみます。位置が決まったら、枝先から貼っていきます。刃を押して出来上がりです。 枝の描き方や葉っぱの枚数などを工夫してお好みの色紙を作ってください。